さて今回はまあパートナーシップ制度について、うん、ちょっとお話できたらなーって思ってます。はい。ね、まあ実際僕らそういうふうなことしてなんかこうどうして<笑><笑>真面目な話になるんですけどね。ね今年のええ二千十八年の九月の六日にねパートナーシップ先生をしたんですけれども、うんうん、まあね。うん。 日本だと、うん、今、えっと、9つの都市でもっとあるんじゃないかな九つらしいよあっ今本当に調べたら OK、うん、でまあなかなかそのゲイの方でも実際そういうふうにパートナーシップしてる方とかは少ないと思うんですけど、うん、まあ僕らし た, したのでそれの、うん まあそっからした上で変わったこととか、うん、そういうふうなことをお話しできればいいなと思うんですけど特に変わったこととかはありましたか特に変わったことそれこそあの、うん、最近あの病院に行ったんですけど、うん、あの病院で、うん、あの緊急連絡先、うん、とかあの、うん、やっぱ記入する欄があるじゃないですか。うん、そういうい時に、うんあの パーートナーで翔、うんまあ、ちゃんの名前書いて翔、うん、ちゃんの電話番号書いてっていうのを、うんまあ、し, したんですけど、うん、なんかやっぱそういう時に今までだったら緊急連絡先大体、うんまあ、母親とか書いてたんですけど、うん、まあねそういう、まあ、意識的にそういう、うん、名前 まあ翔ちゃんの名前をね、うん、あの書いたりとか、うん、でまあ中野区のまあ、うん、病院なので、うん、まあ看護師さんたちも分かってくれてるのか「うん、あ素敵ですね」みたいな感じで、うんうん、そうな ん, んなに受け入れてくれてましたけどね結構、うんうんうんうん、<笑>まあなんかそうだよね確かに。なんか<笑>うん 配偶者っていうなるとちょっとまあ法的効力がね残念ながら今のところパートナーシップ先生にはないのでまあ書くことはできないんですけどなんかそういう緊急連絡先だったりとかね、なんかそういうまあ例えばあの、生命保険とかの受け取り人とかにあの、設定というか受け取り 社を誰にしますかみたいなところで、うん、あのパートナーを、うん、あの選ぶこともできるんですよね。うん、であのそういう保険会社とかもやっぱりそういう同性のパートナーシップをしてる、うん、あの方たち抜けのサービスじゃないけど、うん、あのをもうどんどん取り入れてやっ て, やって るみたいで何社かかあるかなそでこの間その生命保険の会社に問い合わせをしたらあ、うんうん、あのまあ、今回パートナーシップを先生をしたので、うん、ちょっと受け取り人を変更したいんですよっていう相談をしたら「うん、あ大丈夫ですよ」っていうもうなんか心よい感じで対応してもらってでまあそのいざ申請をするっていうことになると、うん、まあ、そういう証明書、うん ででううちらいあの中野区のあのパートナーシップ先生のあの証明書っていうか、うん、前回、あの表彰状みたいなアップしてないかなあの表彰状みたいなアップしてないかなあるんですけど<笑>、うん、それをもう、うん、区の方からも、うん、何かあればこれをコピーして提出してくださいみたいな感じで言われてるのでい ま, まあ多分、そういう書類を提出すれば。うん まあ、婚姻関係なくても、うん、あの受け取りをねすることができるとか、うん、逆にあの申請も、うん、あの代理でお願いすることができるみたい、うんうん、なのでそれはもう本当によかったなって思うよね。うんねうん、万が一なかかあった時に、うん、やったにやぱり家族じゃないから、うんあのー 婚姻関係ではないからやっぱ結婚してるわけじゃないから、うん、場所によってはねやっぱり拒否をされる場面もあるみたいな話は聞くよね。うん、まあまだ残りつつはあるとは思いますね。うん、まあ、そういうこともねまだ、うん、まだまだ残ってるとは思うので、うん、まあそうですねあとはデ メ, デメリットとしてはえっとその例えば。デメリット区の 区とか市の自治体でやってる制度であるので、うん、そこを例えばえっ、ー、と、転移あの、そこから転居転居する場合とかは転移って言わない病気じゃない転移 転, 転で転居ね転あ、転居って読むんだそう<笑>で、えっとで、そういう場合とかは一回変…そう感しなきゃいけないっていう風に 言われたよねそ う, そう中野区の中で引っ越す場合でも一、うんうん、回その発行していただいたその証明書を返却して再度再発行してもらうっていう、うんうん、らその認められてる区と区から認められてないところに移動した場合とかはもう何もなくなっちゃうし、うんうん、とかまあでもどんどん。 例えばその東京23区内とかでもどんどん進めてるところは多かったりうん今何検討中の 区, 区とかも多かったりするからまあ時間の問題かなとか思ったりもするんですけどねえ、うん、まあ手っ取り早いのはねもう日本が、うんうん、あの同性同士の結婚を認めてくれるのがねやっぱり一番、ね、手っ取り 早, い手 っ, 取り早いっていう言い方はあれだけど。うんうん まあそうなかなかななかかね難しいとこは難しいと思うのでうそうだ、ね、そうまあでもパートナーシップ先生が、うんまあ、できてるだけ、まあ、そうそう大きな一歩だと思う、うん、なかなかそこまで来るにもさ、うん、なんか例えば僕らの20代の、うん、今僕らのこの年で何そういうふうにできたのは良かったなと思うけど多分。うん ちゃんが僕の同い年ぐらいの時だったら多分想像できなかったことだと思うし、うんうん、そうだと思う、うんうん、だから何て言うか ね, ね、うん<笑>うんうん、またね心の持ちようがちょっと変わるというかうう、ね、あのやっぱり一人じゃなくなった意識があるのでちょっと健康面とかもちゃんとあの気をつけないといけないなとかあとはあのもう。 自分たち僕たちの中ではもう夫婦っ、う、て、ん、思ってるので、うんうんうんうん、まあ外でね、うん、なんかちょっと腕組んだりとか手をつないだりとかなんか、うん、もう堂々とはあんまりしないですけ ど, けど堂々とはしないけどちょっと人混みの中でしたりとかするよねああ手がうん腕組んだ じゃあうそうそう、癖はあるかもしれない<笑>で、前だったらなんかちょっとちょっとやめてよ難かしいからやめてよみたい な, なんかちょっとあっちょっと見られてるからやめようみたいなちょっと意識があったんですけど、うん、今はあのー、いやもう夫婦だし、ね、いいかなみたいな、うん、あら<笑>あ<ら><笑>だね、うん、そうそそそうそうそういうなんかちょっと意識的ななんかその変化もうん ありますね う, なのでう ん, うーんそうだねだからまだなんかそれこそその僕らが、うん、そのパートナーシップあのする何その中野区で始まった初日に僕ら申請したじゃない、うんうんうん、それであの発行してもらったりしたから、うんうん、まだその時点で中野区ではやっぱりその。 何まだ決め事とかも多分そこまでちゃんと決めてなかったと思うので、ねうんうん、曖昧に決めてた部分とかもいろいろあると思うし、うん、だから多分今じゃあそれで区に国申請して発行してもらったらまたなんか状況が変わってたりすることもあるだろうし、うんうん、これから変わるものもねやっぱあるかもしれないしまあいい方にも悪い方にもあるかもしれないしね。 そうだ、ねうんわかんないけどそうなので、うん、まあでも今のところ結果的にはやっぱりね、うん、パートナーシップ先生してよかったねーっい<笑>はい<笑>っていう感じで、はい、今回はそういうお話をしました、はい、パートナーシップ先生についてはいなのではい<笑>またねあのー<笑> これに関してもね、いろいろ質問だったり疑問だったりあれば、うん、コメントをしていただければ、うん、あの分かる範囲で分からないことはねちょっと調べてでも、うん、あのお答えできればなと思うので、うんはい、あのぜひぜひコメントお願いします。はいはい、とチャンネル登録とはい高評価ボタン、うん、気に入っていただければ、はい、ぜひぜひお願いします。よろしくお願いします。で は, ではまた。また